はい、ということで太郎です太郎ですおどうっということでえっとねまあ、2つ目の企画として先ほど1万円企画をやったんですけどまあ、今回ねあえてホテルを取らなかったわけですよなんでか分かりますか、うん、えー、<笑>ホテルが寂しいからいゴミ<笑> そ, れでね、あのその場の力で生きていく力ってものを、各のおのね、試してもらいたいと思って、なんと今、先ほどね、Tinder でね、もう相手についてすぐあのスワイプして、メッセージしてた子が、止めてくれると、今晩、多分俺のことを全然知らない人、メッセージ6通目くらいで、止まっていいですかって言ったら、え、汚いですけど、いいですよって言ってきたわかんないよ だから今日俺らホテル代をまあ4000円分くらいは浮いたっていうちょいでかいよねでも電車信でいえいえ<笑><笑>ということでちょっとね本当になんに男とかのパターンめちゃくちゃ怖いんだよねちょっと実際はあ会っちみたら男だったみたいな<笑>でちょっと金取られるよみたいなパターンがちょっと一番怖いんだけど<笑>とりあえずね向かっていきたいと思いますせいようはい、はい、ということで今ねご飯を食べて あのその Tinder の人の最寄りにね結構近づいてきたのでここからバスに乗って向かいたいと思います<笑>怖いでもマジで怖い<笑>マジで怖い指とか詰められそうじゃな、はいということでいよいよもう家の<笑>近く真っ暗<笑>何も見えない家の近くまで来たのでそろそろねここから動画を消して ボイスメッセージにボイスメモにしたいと思いますマジケンする<笑>うしようマ、マジで怖いんだけどガチのなんかヤンキーみたいな人も一緒に住んでたら怖 い, い親が一番ヤバいです<笑><笑>親いるところに Tinder <笑>のやつ2人呼ぶ女もヤバい<笑>それじゃあここからじゃあ音声でお楽しみくださいバイバイ太郎あげあげはいそれではいきたいと思います 緊張するマジで、やべこんにちはどういうのいいな。<笑> 2 3二人ともえじゃああパイでねそねうやで い, いや、ま、ノリできた同じ大学同じ大学東京の東京大学っていうところなんだけど、うん、い, やかっこいやんる<笑>よく合ってんの絶対嘘やん かおるやんえ、まあ、え、何やったん、実際。実際やったんは。え、まさに。ええー、すげえ。全然興味ない、平気。怖くないの、会うのって、知らない人に。ご飯食べに行くだけやん。ああ、ね、えー。でも、こんな知らない男二人、家に呼ぶ、家に行く。あ、それはでも、すごい躊躇してる。怖かったやんな、絶対。本当だ。だって、ホテル取ってないって言うんやん。優しい。 優しい な, 若いなとは思った<笑>今日なんか実際めちゃくちゃこっちも怖くて、うん、なんか本当は何やったっけ会う時になんか別の男がいて小指かなんか切り落とされるんじゃないかなっていう恐怖と共に来た殺されるんじゃないのかなっていう、うん、普通の女の子1人で安心した今日2人で潰し合いしてなんで飲まへんの 禁止中なんよ。え、なん で, で友達と約束してて。今月飲みすぎたから。何それーどういう人がタイプなの、うん、でもタバコ吸わん人だもん、それ。おうん。タバコ吸わん人と、パチンコしない人。大挙党当てはまってる、よね<笑> お邪魔しました。お邪魔しました。どうでした。楽しかったです。<笑>本当ですか。それならよかったです。それ今回の企画大成功。<笑>また次回もやっていきたいと思います。それじゃあやるの、次回も。やるでしょう。僕の楽しみは いただきます。 何にもの聞のいたこと言わないじゃん